あもしもしはいあお疲れ様ですお疲れ様ですいきなり通話かけてすみませんいえいええっと質問とお願いが何個かあるんだけどいいですかあいいですよどうぞじゃあ一つ目なんだけどはい、えっと質問でて名古さんって一番好きな食べ物って何ですか、はい、一番好きな食べ物はカレーと基本的に辛いもの全般好きですね。 辛いってどのくらいいけるごく激辛ってやつを普通に美味しくいただけるぐらいあああの真っ赤っかのペヤングねそうそうそうそうそうそういやーあれ俺も食べたけどもうむせた方で<笑>涙がせしなかったないや一口食っただけ涙がうんすごい出てきてね<笑>食べれるもんじゃない、ね、ですね結構 YouTuber とかの方はねこうやっての見るとね みごほごほ言ったりね泣いたりしてるもん、ね、<笑>それオフィスに食べれるとそう美味しくいただきましたもうモンスターじゃねえか<笑>じゃあ二つ目ねはいね長本さんって声真似主やってるけど、まあはい、いろんなレパートリーある中で一番得意なのは何、はい、一番得意なのは結構やっぱ一番こう言われてる似てるって言われるのはゴリラとしんちゃんかな<笑>ゴリラってのは何なんだって思うんだけどさ <笑>えちょっとしんちゃん聞いてみたいからさお願いしたい今 OK ですじゃあお願いします<笑>はい行きますおっおいおらねはらしんのすけ5さいねえねえお姉えさんはいーう<笑>めっちゃ似てるしギャップがやべえ<笑><笑><笑>うまいなあいやいやありがとうございますじゃあ3つ目の質問なんだけどはい、はい えっと俺に一言なんか言いたいことってないですかシト君に一言は、えー、編集とお仕事いつもお疲れ様です無理しすぎないようにしてください あ, ありがとうございますただ平らなだけなんです、はい、<笑>もう帰ってきていやいやいや編集するかうんーだるい寝るかって<笑>いやまあ疲れてるからしょうがないよそれはねまあそう言ってくれると非常に嬉しいですねはい、はい、無理しないようにはいじゃあ四つ目お願いなんだけどはい ペスト面接受けてくれるあもう全然もちろん受けますよしじゃあ音楽に合わせていくよはい演技力ペスト面接イエーイこれから俺が言うステーションに合わせてペストと言ってください、はい、アレンジは自由です了解それではいきます321嬉しくてペスト悲しくてペスト怒っててペスト寂しくて なんでよペスト失恋してペスト喧嘩してペストなんて知らないがっかりしてなんだペストか驚いてスト疲れ果ててペスト寒すぎてペスト暑すぎてペスト眠たくてペスト食べながらペスト告白しながら好きですペスト隣の人にあベペストだよ遠くの人にペストです知り合いにペストです赤の他人にあペストです友達にペストです だよ恋人に必殺技の恋のビームの2次元を見て3次元を 見, て, 元を見 て, テてテンション上がってテンション下がって関西風に関東風に英語風に中国語風に普通にベストベストありがとうございましたありがとうございましたじゃあ最後にこの動画を見てるリスナーさんに一言お願いします はい、えーとしとくんは変態うんこまんなので気をつけてくださいえー見てくれてありがとうございました誰が変態うんこまんじゃえ い, <笑>いやまぁ、あ、言われてるからまあそういう立場よ な, そ う, なそうね<笑><笑>